えー、こんにちは、黒田和史です。こんにちは、くらびーです。今日もご視聴あ り, ごありがとうございます。今日はドラムのベスト10をやるのね。そう、楽器あるあるなんだけど、えー、楽器やってない人も、あこんなこと困ってるんだなーっていうふうに思ってちょっと面白いかもしれません。他の YouTube さんもやってるよね。そうそう、えー、見せてもらってね、みんなめちゃくちゃ面白くて、ぜひ他の人のもね、検索してみてもらうといいかなと思います。 で、今回は作ってみて、一曲だけ、あの、体験談でね、ポップスもあるんですけど、ジャズでのあるあるを中心に作ってみました。えー、違うんだね。そうね、えー、ブラシとかね、ジャズしか使わないんで。なるほどね。え、クラびくんはなんか、その、ピアノトラブルとかはあるの俺は弾かれる側だからさ、ポテトチップスベトベトの手で弾くなとかあるけどね。<笑>それは嫌だね。ベスト10ってことは順位があるの そそうそう、えー、今回は10位を作りました、えー、僕の独断なんですけど一応一般的に、えー、演奏に支障のあるものを順位を高めに、えー、1位がもう一番 こ, うこれになるとも演奏大変よねみたいなところを、えー、作ってみましたなるほどじゃあ最初はすぐリカバーできるものねまあそういうことですねそれでは第10位早速いってみましょうそれでは第10位は「スティック落とした」です おこれどんな現場でもありそうよねそうなんですよね、まあ、特にねちょっとねドラムが上手くなってきた頃で力が抜けてくるんですごく落とすのすごく、うん、そういう時期すごくあったんで VTR 作ったんだよねはい作ってみましたあじゃあ是非見てみてくださいこんな感じで困ってますどう ぞ, どうぞ 話しすぎねまあちょっとわざとらしかったっていうか普通に手を離してたよね途中でなんか綿棒のでっかいやつとか使ってたしまああれはあの綿棒じゃなくてマレットっていうんだけどまああの反対側がねスティックになるやつを使ってたからああいうふうに叩いてみたんですがおーそんなのあるのね効率的あれね結構役に立つんですあれ今回はねあの学校のやつだから違ったかもしれないけどスティックを落とした時って最初は慌てない まあねそう最初は結構慌てるんであのー、まあ慣れもあるしただこうやってねちょっとわざと落としてこうリカバーするっていう練習なんかするのもありだと思いますそういう意味でわざとらしかったのまあそういうことにしておきましょうそれでは第9位いってみましょうでは第9位はブラシのヒオレタですえ何それ まあさ、あのブラシってさ、こうワイヤーがいっぱいついてるんだけど、それがね、変なこう収納の仕方してるとこうピーって折れちゃうのよ。あれ、鉄だからね。おお、飛び出るとどうなるのまあちょっとね、あのー、VTR 聞き取りづらいかもしれないけど、思わぬところでシャッって言っちゃうんだよね。で、これが結構ジャズのあるあるで困るんですよ。見たらわかるよね。そうそう。VTR ぜひ見てもらいましょう。では、どうぞ。どうぞ。 とらしかったたけどシャえたわでしょあれまあ困るんすよリカバー的にはどうするの、まあ、うまくねあのブラシをひっくり返してこう当たらないようにしてねで演奏、まあ、するんですけどああなっちゃうと買い替えなのまあ、あのねニッパーでこう切ったりするんだけど、うん、切るとねこうチクチクして刺さったりするじゃんだからあのこうペンチでピッて抜いちゃうことが多いかな。 じゃゃあ演奏中はずっと気をつけなきゃいけなくななきいくるそうあの、でもそれがね先輩に教えてもらったやり方があってあのハイハットのクラッチにこうキュって差し込んで抜くんだよね全然意味わからんまあそうだよねあのちょっとねあの撮った動画があるのでちょっと見てみる見たい見たいはいではどうぞブラシをですねこうスティックバッグに入れてるとこうやって1本だけ飛び出たりとかしててこう 擦ろうと思った手前になんか変な雑音が入るとかこういうところで引っかかったりとかしてものすごくこうトラブル時があるんですけどこれはどうするかってまあ一応こう上向ければなんとかなるのとでこれ邪魔なのでえこういう休憩とかの合間にここにねこうやって差し込んでで止めてピッて抜くとこれ抜けちゃったりするんですね。 これあんまりえっ、ー、と僕もペンチでこうパチパチあのあ切ったりするんですけどこういう風なやつを切ったりするんですけど根元にねあのこの痛いのが結構ついちゃうので僕もこうあんま得意じゃなくてで抜いちゃうとうまくいきますこれはあのペンチでピって抜いてもいいしあのもうペンチが普通はだいぶじゃないんでこういうとこでスポッて抜いたりとかして綺麗にしたりしますまあ家に帰ってお手入れでこう抜いたりとかもするんですけどあんまり抜くとなんかこう 元が全部ばらけちゃってパッて振った瞬間にバラバラバラバラってなのが今まで過去に3回ぐらいありますけどもう面白くなって全部振って全部抜いたって演奏中にお客さんから笑われましたけどそんなこともありますが、えー、とブラシのここに関してはこういうのはちゃんと抜ききっておきましょうこういう先っちょのこういうのもねこういうこういう風になっちゃうとちょっと演奏しづらいのでやっぱり綺麗に、えー、キープしておいて。 やっぱこういう状況のやつだとやっぱり音楽が作りやすいのでできるだけ綺麗にだからえとここの中に入れる時にもう元に入ったプラスチックのケースごと入れたりとかする方がいいのとやっぱりこういうこの中に入れてえーちゃんとこうきっちりちゃんと中に入れてこういう風にしまっておけばこういう風なバサバサになることはかなり減るのでそういう風に対処してください。曲のの間にあんなことやってるの そそうそうドラムの横のお客さんねこれ見て笑ってる時あるよいろいろ黒あるのねそうなんですよはいそれではじゃあ8位いってみましょうか OK では第8位は「ドラムの椅子が落ちた」です椅子が落ちるってどういうこと、まあ、口では VTR どう ぞ, どうぞ なるほど、あれかなり怖そう突然ガゴンってくるんですよ、めちゃめちゃビビるよピアノの椅子は構造上ああはならんもんねそうそうまあ最近のね、ドラムの椅子っていうのはああいう風にならないようにね椅子自体がこうネジになっててガクンって落ちないようには作られてるんですよそうなんだでも昔のはね、まだこうしっかり締めても体重が乗るからね古くなるとガーンって落ちちゃうのねなかなか予防しにくいのね ま あ, あの手では無理だから、スティック2本こう持ってこうこうやってね、こうネジ挟んでこうやってぎゅって回したりするんだけど、最近はね、えー、っとこういう、このね、なんかこう、キュッて回すやつが売ってるんですよ、多分ここに出ると思うけど、でここネジこうやってキュッて頭入れてこう回すとね、これ簡単でめっちゃ便利です、僕いつも必ず携帯してます。 色々いいの出てくるねそうそうまああの現場のドラム使うとさどうしてもこうだからライブハウスのセットを使うと自分では選べないから椅子なんかもこ う, こ, うこういうの古いので当たっちゃうことがあるのねなるほどあとさ昔あのさドラムって大体舞台でこうちょっと上に上がってんじゃんあれで後ろストッパーついてんだけど、うん、ストッパーがなくってそのままずり落ちてツッーンってこけたことがあってそれやばいね大丈夫だったの いやまあそれがねまあ、曲の間だったので結構みんな大騒ぎになったんだけどだから見た目すごかったんだけど、うん、まあ、全然怪我もなく頭も打たずなんかああって感じだったんだけどまあ、めっちゃ良かったギリギリセーフ骨折でもしたら仕事にならんしまあ確かにそうそうそう、まあ、そういう意味ではねもしかしたらこれが失敗してたらですね結構順位上位だったかもしれないけど、うんまあ、僕的にはね、えー、よかったかなと思いますそれでは第7位行ってみましょう。 はいでは第7位はハハハハイイッットトが遠のくででですねねハハ左足で踏んでるやつだよ、ね、そうそうあのね下がね結構つるつるした床だとねこう踏んでるとどんどんどんどんこ う, こうやって遠のいていくんだよね VTR 見るとわかるねそうそうそう見るとすごく分かりやすいと思いますそれでは VTR どう ぞ, どう ぞ, どうぞ あんなどんどんずっていくのねそうなんですよあれあれ結構やばいの途中なんかおぎょぎょ悪いことして戻してたよねそうあれ左足をねこうスタンドのこの足の間にこうくんって突っ込んでこうやってこう引っ張って引き戻すでも演奏中ずっとあれじゃ困るじゃんまああのー 曲の間にねガムテープでこうスティックとかをこうガムテープペタッて貼っちゃうとこうストッパーになるじゃんそういう風なやり方をすることもあるんだけど、うん、まあ VTR ほどはずれないのねなので、あのー、ジャズの場合はね演奏中ちょいちょい泳ぎ悪いリカバーしながらそのまま最後までやるとかね、えー、であれ結構ねお客さんウケるんで、あのー、あれをやりたいからわざとその こ, うこうやってストッパーでこう何気なくやるんじゃなくてこう苦労してます苦労してますみたいなのを見せたいみたいなことがある。 なるほどドラム側で見てると遭遇するかもねそうそうえー、ぜひねこうやってやってるドラマを見つけたらあ黒田さんが言ってたあれだと思ってくださったらいいかなと思いますはいそれでは次第6位行ってみたいと思います OK では第6位はスナッポンですは まあねあの、これ菅沼公道さんのね道場行ってた時に発表会でのねショーの名前なのねどういう意味ま あ, あの、ね、スネアの裏にスナッピーってい う, こう響き線っていうのが貼ってあるのねあああのマーチングみたいな音にするやつねそうそうでもあれね、えー、と静かな曲の時は他の楽器とね共鳴することがあるんだよねあたまにあるジャラジャラ言ってるそれそれそれそれで迷惑かけるんであれこう外すスイッチがついてるのね なるほどでもスナッポンってどういうい意味でそのスナッピーのスイッチをこう入れ忘れてて特にロックの時ワンツースリーポンって音が鳴っちゃうわけよでそのポンって、うん、で曲の初めにやっちゃうとそれがすっげえダサいわけスナナッピーとポンでスナッポンそういうことです恥ずかしいショーなのね。 まあジャズだとちょっとねあのー、ロックとは違う感じでちょっとこうできまあ使えなくはないし実際使うこともあるんだけど、まあ、VTR 見てもらうとわかりますなるほどでは VTR をどう ぞ, どう ぞ, どうぞ 悪いわでしょうまああのロールはね結構なんとかなってたと思うんだけど あ, のああいうのってやっぱちょっとダサかったよねああリカバー大変そうだったけどまあ普通はねパッてリカバーできるんだけどあのたまにあってねあのストレーナーのこうストレーナーっていうのねあのスイッチのことを、うん、あれあのだから外す時はピャッて外せるんだけどこうつける時めっちゃあえて困る時があるのねああ困るね そうそうそう、そそその場合はねこう下からこう押さえてね、こうカチャってこう上げるといいんだけどこれ VTR 作ってみたんで、うんえー、見てくださいオッケー、ではどうぞ、うん、演奏中に今ロックでもそうですけどワンツースリーっていうのをですねこれは菅沼さんの菅沼道場です。スナッピーを かかけずにポンンっってて言言うからスナッポンって言われるんですね発表会の時に最初の「A ダン!」ってやった時にスナッピーが鳴ってなかったらそういう人たちで集まって一番こう迷惑をかけた人にスナッポンの称号っていうのが与えられるんですねスナッポン是非、えー、スナッポンになら な, ないようにしていただきたいんですがまああのー、僕なんかは演奏中にこうスナッピーを外しているイントロなんかで待っていてスナッピーをこう外している場合はここを持つようにしてますそうすると忘れないからここを持つようにしてます であとこの今回の場合はこういう古い立て付けの悪いスナッピーこれストレーナーって言うんですけどここれの場合はこうやって引っかかって上がらない場合があるんですね。ねそういう場合どうすればいいかって、ね、ここをキュッて持つこ こ, ここをキュッて上げると必ず上がりますからどんな古いやつでもここをどうこうしようとするんじゃなくてこのストレーナー自体をグって上げるとちゃんとこうレバー上がってくるのでこれが1つのコツでございます。ぜひえー、覚えてておいいください いろんな仕組みがあるのねそう、ええー、ドラマね、パーツが多いからね、大変だよねピアノも結構あるからね楽器ってそもそも大変だよねまあ、そうそうそうまあ、楽器って仕方がないねサックスとかもやっぱパーツいっぱいあるしねまあ、トラブルはつきものですよねそれでは、5位行ってみましょうはい、では、5位はシンバルナエタですナエタってそう、あの、ネジが緩んで こうシンバル自体がここ失恋した時の女子みたいなあー分かるけど例えひどくねまあまあまあまあ VTR 見てみましょうああ失恋してたわでしょう で、黒田さん、意外とあっさり次のシンバルに乗り換えてたよね。いや、まあ、あの、この場合は、なんか固執しても仕方ないし、あれこうやって叩くとガシャガシャガシャガシャ言うからさ、人聞きの悪いこと言うなよ。あれは演奏中にリカバー無理そうだよね。そうね、でもま あ, あの そんなに時間かかるわけじゃないんでこう立ち上がればうまくいくからこうちょっとブレイクしてる時とき、まあ、あのソロの交代の時とかにうまくタイミング見て直すかするかな、まあ、でもで曲引きする時も結構あるねなるほどライブ演奏に影響出てきたねそうでしょうドラマの困り具合をね是非ライブでねあの観察していただきたいなと思いますそれいいの あまあ、そういうのもね、あのー、ライブを見に行く楽しみの一つじゃないかなとは思いますのででは4位に行ってみましょう OK 第4位ははい第4位「テンポ早すぎたです」ああドラムカウントするしねあそうそうそうドラムがカウントするんですよで、ねまあ、今回の VTR はですねドラムのソロから始めてって言われてもともとちょっと早い曲だからなので、えー、ちょっとスタートしてみたら 曲に入ったらめちゃ早かったっていう感じです VTR 見たいですはいそれでは VTR どう ぞ, どうぞめちゃ焦ってたね 焦るよこれこのあと5分間ずっとこれキープだからねどうするのこの場合まああのテンポ下げたらいいんだけどさジャズメンってさ負けず嫌いな人が多くておおそうそうなのよまあ俺はできるけどねみたいな人が結構多くてクソ負けてたまるかってこう思っちゃってこう一回出たらテンポこう下げれないっていうジレンマがあるかなそうかなでもその場合はどうするの まああのゆったりとくとうまくいくけどね、まあそれでもちょっとうまくいかないときもあるけど、ゆったりとの取り方の VTR 作ってみたので見てみましょうか。VTR、どうぞ。 なるほど。さすが、余裕な感じ。まあ、限界もあるけどね。えー、ブラッドメルドトリオのね、えー、ホルヘロッシーがこういう速い手の取り方がこう、すごく楽に取るのがうまいよね。ちょっとぜひ参考に。概要に貼っといてね。はい、貼っときます。それでは3位いってみましょう。はい、第3位は。ペダルが外れるです。ペダルって外れるの そう、よくあるのがねあのペダルのこのペダル自体が外れなくてビーターっていうこう踏やつ今回その、えー、動画作ってみましたでこれはねこれだけロックの曲を題材に作ってみてますああ体験談って言ってたもんねそうなの、えー、とジャズだとね、まあ、バスがなくてもまあまあなんとかまあしんどいけどね、えー、なるんだけどロックは結構致命傷なんでへえー、それでは VTR どうぞ って抜けてんね。そうなの、あれな、ネジちゃんと締めてないとね、たまになるんですよね。低音ないとロック困るもんね。まあ、ロックの場合、ビートの中心だから、もう最悪なんですよ。まあ、あの、僕はあの、体系だとしては、あの、s. K. E. の卒業生のコンサートをやっててですね。もう、あの、こう、要はド、ドンドンドンドンってバストがいるんだけど、全然なくなっちゃって。ミュージシャン全員にね、もうはあって顔された。それで、どうやったの。 まあ、1曲はもうどうしようもないんであの後半やってたみたいにフロアで何とかしてでまあ曲の間に「すみません MC 長めにしてください」って言って長めにしてもらってリカバーしました苦い経験ですねまあね芸歴長いからまあいろいろありますよ結構致命的になってきましたねでしょうでは第2位いってみましょう OK それでは第2位ハイハットクラッチが外れる ああ、ああさっき挟んでたたのクリップみたいなやつそう、あれ外れるんだけどあのさっき回してたのこのネジの部分だったらすぐに戻るんだけど、うん、もうハイハットを止めてるところのねあの、あそこが外れて大変よくわかんないけどじゃあ VTR を、うん、そうそうそうそう VTR でやってますのででは VTR でどうぞどうぞ<音楽> 時間かかると困るねそうなんだよねまああのジャズはねリズムをハイハットでこう踏んで出すからまあ、ロックだとスニアドラムがなくなったみたいな感じになっちゃうねリズムを出すのがなくなったら困るよねまああの右手のねリズムパターンでこうちちっきちチッキチッキってこの人音を強調して出すってこともあるんだけどこれだとやっぱりこうこれに取られちゃうから自由度が減っちゃうんだよねどうやってリカバーするの まあ、VTR はメロディーの途中でやってたんだけどこれはまあ誰かのソロのところも頭でピンでて止まっちゃってで修復するってことが僕はよくやるかな あ, あアドレブ中最初は抜けるのは意図的にやるもんねそうなのでまあだからえーまあ、曲の順番とか曲調によるんだけどまあ無理やりやって止まることがこうやって戻しますみたいな感じごめんねみたいなね なるほどあとねクラッチのねネジをね一回こう叩いちゃってピャーンって飛んでってなくしたことがあってもうこれもう見つからなくてでもガムテープで貼って、えー、なんとかしましたガムテープってすごいねそうあのチューニングキーとガムテープはもう絶対ねこ込必需品なん で, でまあ今回入れなかったんだけどスネアがこういっ まあ、破れたりとかすることは、まあ、ロックの場合はたまにある。ジャズの場合はまずはあんまないんだけど、その場合もね、こう割れたとこをこうガムテープで貼ると結構普通に、まあまあ音出るんで。必需品だね。そう、必需品です。まあ、ただハイハットにこうくっつけるときに、こう声だとこう、体重乗せるとさ、やっぱり止まっちゃうんで、やっぱかなり困ったけどね。あらら。まあ、あの、休憩中にね、見つけて次のステージは何とかなったんで、まあよかったんですけど。じゃあ、第1はやばそうね。 はいそれでは第1位いってみましょう第1位はそう、まあ、曲によるけどねまあ VTR まず見てくださいでは VTR どう ぞ, どう ぞ, どうぞ 落ちた後タジタジだったじゃんそうこの曲はねまあ覚えてるからいいんだけどなんか無理やりこうねできてなさそうな感じがしたんだけどまあ f u s i ンのね感じ の, あのバンドの時にもうキメキメだったんですけどもう譜面がなくなっちゃってもう何やっていいかわからなくなってとりあえずベースの人ずっと見てベースの人の空気で合わせたことがあるそれは大変もちろんねまあやっぱりこう ね、パーソナルのバンドっと全部覚えてりゃいいし僕結構覚えてる方なんだけどやっぱツアーねやっぱ1日2日ぐらいのツアーだとやっぱり結構似たような曲もあるしねやっぱ忘れちゃうんだよね。どうやってリカバーするの最近はねあの組み立て式のちょっと大きめなガッチリした譜面台を持ち歩いてるのな。なるほど骨骨の譜面台は落ちやすいもんね。 そうあの骨骨 の, のやつはさ出恋女子みたいになっちゃうんであのピアノはさやっぱりこうこういういちゃんと置けるからいいじゃんそうねキーボードの人は大変だけどピアニストって基本譜面が長いからね確かにというわけで10位まで皆さんいかがだったでしょうかねあのあるあるとか思ってもらった方とかああそうなんだとか思ってもらって面白いなと思った方はあの是非チャンネル登録をしてください 他にもなんちゃらベストとかまた続けてやっていくのでチャンネル登録よろしくお願いしますはいまあ僕の場合あのメルマガもやってますので、えー、ぜ是非登録してみてくださいねベスト10面白かったまたやりましょうはいまたやりましょうでは最後までご視聴ありがとうございました